カオスすぎて理解が追いつきませんが視聴者さんからの要望にやけくそで応えていくシリーズついに日本版ですやり方を変えられないのは嫌いだが変わらないも不幸です の画質といいいもはや懐かしいわそしてサンバーが頑丈すぎて笑えてくるレベル RR じゃなかったかどこで衝撃を吸収してるんだかさて唐突に始まりました軽自動車最長決戦ここで分割払いが買いやすい N ボックスターボを炸裂させる道路脇の三角コーンを避けるためのスペースを DQ フィールドで押し出すことで作り出した競争するつもりならせめて走ってもろて毎回表示されてる2016年っていう表示が 地味につぼるんですよね。2016年ってことは、7年前か。そうですよ。30年前の皆さんは、今より30歳若かかったんですよ。おちょくってくんな。さて、ドラレコシリーズ恒例ののんきに考えてられると思うな。この動画を、Z 世代批判が大好きな中年世代に送りつけろ。そろそろグループやレッテルバリで、人間を判別するのやめよう。静かにブレーキだけ踏むんじゃなくて、お肉らなんかするからダメなんだぜ。 そのまま弾いてたら賞賛してた。自動車の運行自転車が妨害したので、73でお前が悪いですね。あそこで飛び出してくるレベルの脳機能で、裁判をすることは無理だろう。高齢者の目測機能、中華製の非接触温度計と、精度的にはいい勝負だと思う。高速距離計の数値くらいには、信用できるんじゃないかな。いないいないばバばバ。 対向車が来てるのに、右折する人の心理です。だるまさんが転んだをしていた公園の前を、赤信号で横断中のおばあちゃんが転んだ。誰だよ、凍結防止と称して、水を撒いたニートは、スケートリンク作りご苦労様です。自販機で甲羅を買った時、やけにパンパンになっていたら、この光景を思い浮かべよう。何事もなかったかのように走り出すの草。 信号待ちで止まってもワイパーをいちいち止めたりしないフレンズ信号待ちのたびにヘッドライトをカチカチしてる京都の人たちを見習ったらどうです再点灯だけ忘れそう再点灯というかまだ滑るのかよという思いを胸に次の事故に進みましょう多分ここ一時停止があったろ絶妙にカットしたつもりだろうがこれじゃネット民のクソコメは避けられんぞと見せかけておいてのこのシーンカット 停止線を無視した一時停止は運転の基本だが、その根本の目的は、こういう飛び出しの警戒にあることを、みんな忘れた。ああいう飛び出しってさ、ライトでわからないから、昼の方が危ないんだよね。二り基本願で事故を避けようとする、ウインカーが3回光るまで、絶対横方向に動き出さなそうな価値観。うっぱだる。新聞配達やってた頃に、スーパー株でこけてたの思い出したわ。夏の雨って、レインコートの中が暑いんだよな。 そんなな冬のエマージェンシーカに向ンい開幕なんだ意外に崩れていかないあたりこの挙動はトヨタ車なんじゃないかフロント側のスタビをレースゲームのデフォルトセッティング感覚で相対的に強めにするスタイルとりあえずトーアウトにしたり車高全下げしたりキャンバーマックスにするのがレースゲームの足回りセッティングの初心だろそれにしてもさ 出る時の慎重さは、かなり厳しく見る習慣をつけないと、一回のミスで事故るのよ。この地形知ってるぞ。対向車も突っ込んでくるやつだろ。一方通行じゃないとおかしいと思うんですが。あのさあ、行動なんてこんなもん。対向車側まで意識に入れて走ろうね。高齢社会なの実感するよ。なんというか、外の世界に目を向ければ向けるほど。 くジジババばかりななんだよどう見ても保育園だか小学校あたりのバスなのに、なんなら黄色い帽子見えてるのに、赤信号で渡っていく狂気映像。というわけで、やる気がなくなったついでの、やけくその日本のドラレコ動画でした。もう懐かしいですね。これだけ古ければ権利もクソもないだろうが、細々とやるぜ。気が向いたら日本のドラレコ動画もまた出すので、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。